皆さん、こんにちは。ゆっくりレイムです。マリサなんだぜー。今日はマリカーウィー、グラグラ火山の、ショートカットを紹介するよ。ウプ主によると難易度が高く、知名度が低いらしいです、頼りにならんなー。まあ、とりあえずやりましょう。そうだなマリサー。それでは、ゆっくりしていってね。まずはショートカットの場所まで、ウプ主の腕前を拝見。 なぜうプ主は最速のファンキーやデイジーを使わずにヨッシーを使うんだそれはヨッシーがお気に入りだからじゃない。でもヨッシーはダートに強くなるだけでスピードが強化されないから不利なんじゃない。だからそれなりに頑張ってるんじゃない。ストークス今のところです。確か。 そこでは一般的に、マグマに落ちてジュゲムで、向こう側に行く、ショートカット、じゃなかったっけその通りです、マリサくん。実はあの岩でっ張りがあって乗れるんです。岩に乗った瞬間にニジャンプですか。その通りだ、マリサ。結構操作が忙しいので練習が必要ですね。では次のショートカット。 ここですね。とりあえずこれで終わりです。う p 主はハイマもあまりできません。皆さんも挑戦してみてください。最後の締めでレイムさんが一発芸をするらしいです。そんなこと言ってねえ。それでは、3、2、1、ジョロウゾマ、え、えっと、E コール MC の2乗。つまり、エイリアンはムカッとして、 終わり言ってることわかんねえよ。仕方ねえだろ。突然だから言えるわけねえだろ。落ち着け。悪かったよ。でも次回はやれよ。は。というわけでやるそうです。ではまた。え、マリサ覚えてろよ。ではまた。